これはカラスぐらいミスズメではちょっと落とないんやろうからカラ いかかかここっちかね落ちねてるか第21558 59号れはえー、破壊されましたかこれ 食べてるるかか第分お上が15分上が15分2 2これ入れ二二段段構構え築あ入のうん入れないね。 残念なおりますよらここも入れないのかかね<音声>、えー、第軍号入りませんかあよく も, ししもあるんだけど。 これもう埋めちゃありますな。ああ残念でございますか。三基あるそうやけどねここね。はい残念でございました。第二章十三号分。 ああこれはあのあのさっきのやった同じような感じだね形状がね。浮き上がるんですか。 あ そ,、ねねね、そこに14175分かね。 ああこれ奥行きあるね入ってるよう。 高さがなかったから手前をね全部一緒え土を外し取ってやねここからやねここからやってありますよ真っ暗でございますね何も見えないなええと奥行も見えないね高さも高さいやけど真っ暗でございました 5号分第えー、ここから7 8メートル高さは分からないけどね。 この上です。3、5分が不備なんやな。ちょっと入れないけど。3、5分。ね三3、4、5だね。こっちが4、5分かね。4、5分。ここもう入れんか。残念やな。 まだ三月だけど虫だらけやね。夏みたいやも。これ虫の重さは。れ2個これ二五分。石炭あるのかな。石炭も掘る掘ってるのかな石炭みたいに。あこれ初めてね石炭みたいに見たの。 第二週、五十六分、どこにあるんですか。五十六分、こからんね。公開中。五十六号分、<笑>見なかったけどね。暑いわけよ。本当に暑いね。 な朝やね今日はいはい残りましょうか高井田山古墳あここれは56分ってい中のがいでね。れら、失礼しましたこれは56分ですか石筆も見えるんだけど<笑>どうやどこから見ろ あ, あ見ましょうちらっと見えるか。 え<笑>え、もしともしと鏡と夜はね夜がね鎧と杉木と杉尾く特殊が来いでもこっちは開いてたんよねこれはこれだけ広いとこ天井石はどうやったんやろうねどうしたんやろうかあら大きないお天井石すぎる大きな石すぎるぞこれね 5分でこのことでございましたかあの巻き方がんかこう見えたけどなかここからちらちらね全然見えないねあここは見えんのかこれであそこにね水域がちょっとこう見たら硬そうだよねはいありがとうございました なん通ってるからおそらく見たいやろう分かってないだけやろうさす横穴かこれ違うかちゃうな修復などかねどのう積んだろるけどこれどうやねんこれやるようやったんかね はいありがとうございました。高井田横穴でございました。高井田5分56分も見ましたけどね。はいありがとうございました。